うん、バレンタインイコールこうチョコを送るっていうのが、アメリカだとチョコに限らないんだよとか言ってさっき言ったんですよね。チョコに限らないししかもねあの、うん、ラッキーなことにねあの女の人から男の人っていうのじゃないんだよねアメリカでねああの男の人がどっちかってうと女性にギフトを送ったりとか、えーえー、ディナーに連れてってあげたりとか。う 女性の方からっていうのは世界を見ても割とその男性からの方が多いもしくはその友達同士であげたりとか、うん、なんかそういうのはある、うん、あとチョコに別に限らないみたいな、うんうんまあ、う恋人たちの日みたいな感じ、うん、主に男性から女性にしかも告白が非っていうよりはあの付き合ってる彼女にも大切にするみたいなのそんな感じ。うんうん